おはぎバンドイシートマーキのあれすることだけやめられない皆さんこんばんはイシートマーキですこれだけはどうしてもどう考えてもやめられないことをテーマにおしゃべりするおはぎバンドイシートマーキのあれすることだけやめられない 8月月14日月曜日曜夜の放送となります、えー、この番組はね月水金日替わりでテーマを変えてこれだけはどうしてもやめられないということについてね話していくまあなんかしゃべるブログ的な番組となっております<笑>あの今日でね、えー、16回目かなの放送になるんですけどね えーとまあ、今日からちょっと YouTube で上げてみようかなと思って、まあ、今まではそのノートっていうブログサービスに上げてたんですけど、まあ、なんかどうせだったら、まあ、YouTube の動画も貼れるしねノートに<笑>あにうちのバンドのアカウントが、まあ、ライブの時とか、まあ、特定の時しか上げられないので、まあ、まあそこに上げてみればいいんじゃないかと思って、まあ、今日からちょっと上げようと。 思ってますなのでねちょっと冒頭の、えー、いつものセリフをなんていうのかなちょっとちゃんとしてみたというか<笑>っていう感じですねでまあ月水金やるんですけど月曜日のテーマは漫画という感じでね「えー、少年ジャンプ」の発売日なので「ジャンプ」を読むことだけやめられないという感じでやろうと思ったんですけどもう今日はねお盆でしかも先週合併後なんで今日はジャンプお休みなんですよねなので今日はちょっとまあ別の。 まあ、漫画とかアニメとかそういうことに関しての話をしようかなと思っております。えっとね、あのー、今はもう30ちょい過ぎなんですけどね、僕、と年がね、年齢がね、あのーいや。僕らの世代ってすげえ、何て言うの、もう、オタクになるための英才教育的なコンテンツがね、いい年齢の時にいい感じに来るっていう、まあ、ある面あの、なりたくてオタクになったわけじゃない人たちがね、 あのいっぱい量産される多分世代だと思うんですよね。なんでその話をちょっと今日はしようかなと思うんですけど、あのー、まあ、あの人生の節目というか、まあ、例えば幼稚園の時とか小学生の時とかで中高とかってあるじゃないですか。で、そのタイミングタイミングでね。あのー、そういう。 もうオタクに引き込むようなあのコンテンツというか、まあ、沼というかねあのアリ地獄みたいなねそういうオタ地獄みたいなのが僕振り返ってみるといっぱいあったなと思ってまあ結局僕あのなんていうのかなまあオタの素養は多分あると思うんですけどあのゲームオタクぐらいですかね他のアニメとか漫画についてアニメはねあのほとんど読みないですし漫画読んでも結構王道の冒険者とかね そういういいものが多いんですよ、まあ、高校生の時はちょっと言い切って七七桐子さんとか吉本義智さんとかねあのちょっとサブカルって言われるようなあのちょっと普通のジャンプコミックスよりも二回りぐらい一回り二回りぐらい大きいバンドね、えー、漫画を読んでなんか青春ってつれえなーみたいなことを思ってたこともあるんですけどまあもういい年になって思春期もねまあ終わってないかもしれないけど、まあ、一応終わったところでいうとやっぱり少年漫画がね<笑>どうしてもやっぱ好きだったという感じになるんで。 まあ、そんな感じでね、基本的にはあの僕はいわゆるオタクではなく、なんかね、にわかなんですよね、結局。なんで、アニメとか漫画とかもある程度知ってたりとか、一般の方よりかは多分知ってると思うんですけど、それをね、僕、詳しいですよって言えないんですよ、やっぱ。 にわかなんで<笑>あの毎回ね放送聞いてくださってる方とかえ今日聞いてね過去のその放送文も聞いてみようとか思って聞いてくださった方わかると思うんですけどまあとにかく固有名詞とかねその人と人との関連とかまあ過去作のそのなんかスタッフとかそういういろんな情報に関してあまりに疎いんですよね。なんでもうなんつったらいいのえドラクエで言ったらえーっとね「アバカム」ぐらいまで知ってるみたいな。 よくわかんねえもう最近ドラクエの多すぎてねさあそんなねあの話なんですけどまあ僕はずっとにわかなんですよただあの自分が今まで振り返った中でこの沼にはまってたらやばかったなって沼はねいっぱいあってまずね僕がやっぱ幼稚園小学校低学年ぐらいの時にね触れたマシンエイ油田渡るがやばかったですねまず。 あの広ウジさん結構そのラノベとか、まあ、漫画も書いてらっしゃいますしね「あの天外魔教」とかのゲームのプロデューサーとかでも知られるあの方であのまあま あ, あのそういうオタっぽいところで言うともうまずレジェント、えー、アニメ界の、えー、井上陽水こと広ロヨ先生ね<笑>まあそのマシンエーデンを渡るやっぱかっこいいじゃないですか冒険でしかもロボットが出てきてでロボットもこう二頭身というか顔にね 手と足がついてるみたいなそういうデザインなんだけどこうもう8頭身とかすごいかっこいいリアルロボットと同じようなアクションとかがをしてまあ僕らの子供時代からしてもちょっと見た目かっこいいけどそれがアクションするっていうなんつうの皮かっこいいいいところを抑えてきたしまあストーリーもものすごいいい感じだしあのー。 こう階層を攻めていってそのステージをクリアして次のステージに行くみたいなで仲間との別れとか合体技とかでさらに最後その龍神丸っていうメインのロボットが竜王丸っていうねあののに進化するみたいなそういうもうゲーム大好きとか少年心をくすぐるコンテンツだったんですよ。それで実際にあのマシン あの主人公たちが乗ってるマシンがプラモデルになったりとか、まあ、関連グッズとかいっぱい売られてて、まあ、僕もそのプラモデルをすげえ作ってたんですよね。 でまあそ の, その時のプラモデルのあの、まあ、びっくりポイントというか、まあ、それまで僕はあの戦隊ものが大好きだったんですよなんで戦隊もののベルトとかそのロボットとか買ってたんですけどその敵役のロボットもプラモとして売ってるじゃないですかそれがやっぱりね衝撃的でまあ思い返せばウルトラマンとか仮面ライダーも怪人のフィギュアとか売ってたんですけどねなんか当時で言うとその敵も集めて、えー、しかも自分で作ってねなんかできるっていうのが楽しくてまあちょっとしたタイミングでね そのマシンでまあそこでもう何ていうのゲームもそうだしアニメもそうだしで結構ねスピンオフみたいな OVA オリジナルビデオアニメって言ってビデオ屋さんでレンタルできるなんかやつもあってでそういうのもあるしであのマシンのパワーアップパーツとかも売っててもう完全にそのミニ四駆とかもうコレクションするみたいなもう男の子の夢が全部詰まってるみたいな<笑>アニメだったんですよ。でそれにクソハマって でまあ、当時は全然気づかなかったもののやっぱそれがね一番最初に触れたいわゆるこうオタっぽいものかなっていう感じですよねでまあ小学校時代で言うと僕はやっぱ SD ガンダムとかあとはあのバンプレストのアクションゲーム全盛期だったんでウルトラマン仮面ライダーとガンダムがもう一堂に会したゲーム。 えーグレートバ「グレートバトル」とか「バトル・ドッジボール」とかでそういうもので原作には全然触れてないもののキャラクターから、えー、作品に入っていくみたいなパターンが結構多かったんですよね。なんで、えー、とそういうので「まあ、ガンダム」も知るし「仮面ライダー」も「ウルトラマン」も知っていくっていうパターンがありつつさらにこう。 そこからもうちょい先に行くとあのスーパーロボット大戦っていうシミュレーションゲームがあってでそれはさらにね、えっと、エルガイムとか、えっと、オーラマシンオーラバトラー の, あのダンバインとかああいうのも出てくるんですよでそういうのを触れていくと、まあ、昔のアニメ作品とかにも触れる機会になってでだんだんその沼が広がっていくんですよねでそこで、えっと、原作見たいなっていうのもあるしあのその作品そのものも面白いからどんどんはまっていくと どどんどん知識が増えてくし興そのクロスオーバーすることの楽しさ「こう仮面ライダー」と「ガンダム」と「ウルトラマン」が一堂に会して戦うっていうゲロ圧な展開をにこうなんていうの胸を震わせるみたいなでそういうのでいわゆるメディアミックスとかコラボレーションみたいなのにこう小学生時代からもうずいずいねこう。 触ってきたんですよねで SD ガンダムなんていうのは、まあ、そのスピンオフの最たるものみたいな感じでカードダスもあのゴム人形みたいなやつもいっぱいガチャガチャとかやってね買ってたしもうあれもあれで沼ですよねで SD ガンダムの BB 戦士とか SD ガンダムの別のもうちょいサイズが大きいタイプのプラモデルももちろんマシン英雄伝渡るの流れから買うようになって作るようになってでいよいよ えー、本当のリアルなスケールのガンダム作るかぐらいのところで、まあ、ちょうどよくやめたんですけど<笑>あとはやっぱ小学校時代はガンダムでいうと「ウィング」とか「ガンダム」「G ガンダム」とかねあそこら辺の作品なんでなんて言ったらいいんですかねもう王道じゃない部分が逆にこうな何かをパロディしてるとか本当はこうじゃないんだよっていうところで面白さを見つけてじゃあ本当って何なのみたいなところの沼があった気がするんですよね。 でさらに小学校の高学年でいうと、えー「スレイヤーズ」とか「爆裂ハンターの」の、えー、いわゆるライトノベルが、まあ、小説ですよね流行り始めてっていうのも、まあ、小学校って漫画の持ち込みって基本禁止じゃないですか、まあ、あとシャープペンシルが禁止とかね<笑>まあどうでもいいけどでそういうところで一人なんかアニメみたいな表紙漫画の表紙だけどあのテキストのその小説を読んでる子がいたんですよ。で 「そいつにそれ何?」って言ったらあの「スレイヤーズだよ」って言って読ませてもらったらまあなんつうの普通の当時読んでた小説とかテキストものなんかよりも全然面白いしまあ文字も読めもちろん読めるようになってるんでこれは面白いと思ってとりあえず「スレイヤーズ」はね当時売られてたやつは全部集めたんじゃないかなあのー、おばあちゃんとかはほら活字買うっていうので<笑>あのー、無限に買ってくれたんでそれですげえ読んでたらまあまんまとハマりまして。 で, でも何て言ったらいいんだろうね結局僕にわかなだけあってそこからもう一歩踏み出してなんか例えば秋葉に行くとかね そのなんかサイン会があるとかなんかアニメの声優さんに会いに行こうとかアニメのイベントまで行こうとかそういうなんかアクティビティアクティビティじゃないアクティブ性は持ってなかったんであのもうコンテンツを消費しきったらまあ次の新しいコンテンツが来るんでえそれをね消費してまあ例えばまあ新しいゲームが発売されたらそっちの方にもちろん行くしあとはなんか。 スレイヤーズの次にね「あのトルネコの大冒険」のゲームブックみたいのがあってゲームブックブームが自分の中に来ることで、えー、スレイヤーズブームが終わるとかねなんかそういうこうただただ目の前にあるコンテンツ商品を消費していくってだけ の, あの少年だったんで僕は良かったなと思うんですけどただねやっぱ中学時代の思春期ど真ん中でエヴァ ン, エヴァンゲリオン今「ブ」ってちゃんと言おうと思ったらかんだわエヴァンゲリオンねエヴァが出てきた時はマジやばかったっすね まあ、それもハマって、で、コミックも集めて、えっと、アニメも見て、で、なんか関連グッズも買って、もうやれ、あの例が可愛やすか、わいアスカがいとか、もう中学生なんでね、もうそれこそ、あの、いわゆる薄い本とか、もうあの裏ルートというか、友達ルートで入手して、もうハァハァハァ言ってたんですけど、まあ、あの、なんかね、無事に<笑>、なんか無事にって、もあ、でもそうですよねな、ななんか。 このきっっかけがあってそこまでハマるに至らなかったんですけどもうそういうものにねガンガン触れてきたんでで沼ににはまっっっっててて帰れなくななくオタクになった友達とかもいっぱいぱ見てるんですよで結局その「スレイヤーズ」読んでた子はもうあのー、今もう完全にコミケにガンガン通うとかね そ, のそういうアンソロジーのコミックを買いまくるとかそういうどっちかっていうとその紙系コミック系とかそっち系の。 にクラスチェンジしたまあオタクになっちゃったんですけどなっちゃったっていうかま あ, あのなったんですけどねいや本当なんか僕も彼みたいになっててもおかしくないみたいな感じでしたねで高校に入ってからはまあこうなんて言ったらいいんだろ う, こう ゲ, ゲームブームですねアーケードのゲーセンあのまあシューティングとかあとはレゲあのレゲってレゲミュージックじゃないですよレトロゲームですよレトロゲームをあの掘り出してきて。 やれこうスペランカーやるとか、あのー、なんだっけ ス, スーから始まるやつ忘れちゃったよあのー、シルビア助けに行くやつえー、マジで、えー、っとストリートファイターじゃなくてそうそれをね何周もやったりとかあのー、こういろんなねオタのたしなみを一応回ったんですけど結局もうその頃はねもうバンドやってたしまあ あの昼間っていうか学校行きつつ部活は音楽系ででバンドやってで家帰ったらゲームやるっていうまあ今のと同じ黄金比率が<笑>黄金率ができちゃったんでそこまではまれなかったもののもうあのほんといい年の時にねコミケとか行かなくて僕はね良かったなって思うんですよねでもまあ行ったら行ったでその楽しみはあると思うんですけどまあその結局ね あそこでオタになってた方が良かったとかって思うと今のね人生を否定することになるからまあオタクの皆さんもそうでしょうけどね僕はあのこう何かにものすごい詳しいオタクの人たちってすげえなと思うし尊敬もするんで僕はもう永遠のにわかだと思いつつ彼らのいろんな詳しい話をしてもらいながら僕はなんか僕も自分の好きな話、まあ、ゲームとかだったら結構話せるというかゲームは結構やってきたんで。 なんかその目線でね彼らと一緒にの時間を過ごしたりできるようになったんでそれはそれで楽しいなと思うんですけどまあやっぱり永遠のにわいかですね「ヒロイ王子に触れ」「スレイヤーズ」とか「ラノベに触れ」「エヴァンゲリオンに触れ」でまあ例えば最近リメイクしたんでしたっけ「無責任艦長タイラー」とかも見てましたしねなでしことかは見てないんですよねだからあのギリねなんかなんか寸でのところでうまく 自 情, 情作用というかねあの見ずに住んでたっていうのはあると思うんですけどまあそういう感じで、えっと、過ごしてきたので結構ね、あのー、最近ネットで話題のアニメとかも見たいんですけどそうさの冒頭にアニメは見ない理由っていうのは僕「あのドラゴンボール Z」のアニメの世代ど真ん中なんで毎週ねカメハメハの木を貯めておしまいになるとか、あのー、もうそればっかり見てて。 アニメってもう何にも前に進まないなと思ったから全然見なくなっちゃったんですよねどんなアニメもだからもうなんか習い事に行く前でご飯食べながら、えー、その30分間だけ見るとかっていうので、まあ、例えば無責任館長平は剣道を習いに行く30分の間で、まあ、その時間やってるのはアイラブスマップとかだったんで、まあ、どっちか見てたと思うんですけどそういうので見ちゃうみたいなもうなんつうの もう始まったらもう正座してみるみたいなアニメは僕の中で「ドラゴンボール」以降は特にないのでまあでも高校の時カウボーイビバップと、えっと、ガンダムの「スターダストメモリー」はねあのビデオ借りてすげえ面白かったですよねただやっぱりもう高校生にもなってるんであの一応なんていうのほの楽しみもある中で、まあ、ちょっとかじっとくかたしなんどくかみたいな感じで聞いてましたねいやなんか昔をこう振り返っている感じで<笑> よくわからない回になってるんですけどま あ, あの基本ねジャンプが売られてる月曜日に関してはジャンプの話を進めつつもこうやって増刊号とかでジャンプがない日に関しては、まあ、自分の昔の話昔の話っていうか自分の今までのその遍歴と漫画遍歴的なのをねでもね、あのー、全然深い考察もしないし もうなんてう の, あのそれこそにわかとかあのライト層がね、えー、めっちゃ熱いみたいなあのー、なんかもう Z 戦士でいったら悟空ピッコロベジータクリリンぐらいの話を展開していくこのラジオですけどままあ、まああのなんかの作業をしながらとかねなんかこう動画見るほどの今、なんていう の, その ほどど暇じゃなないいけどなんかか耳には何か入れておきたいでも音楽じゃないみたいな時に、えー、皆さん聞いてくれると嬉しいなと思いますでまあ動画じゃないっていう、まあ、YouTube にあげるけどね一旦はこう音声で、えー、しのごうかなと思ってますあのー、結局あの音源作る時のその音声を作るなんつうの<笑>あの D、ー DTM じゃなくてなんだっけ、えー、?DTM か DTM のツールみたいなのでこういうのも録音してるんでまあ一旦それでやってサムネの画像だけペッて貼って、えー、としばらくまた続くようだったら、まあ、50回とかね続くようだったらその間でまあ動画を作るところを準備して、えー、やっていこうかなと思いますなので何か作業しながらとかね、えー、と聞いてもらえると嬉しいなと思っております、まあ、そんな感じでね、えー、8月14日月曜日 お送りしたのは、えっ、ー、と、なんだっけ、<笑>漫画を読むことだけやめられないという感じで。 えー、僕がいかにオタクの沼に入らないかっていう入らなかったかみたいなねトークをしてまいりました、えー、この今ね後ろに流れて全、まあ、曲おはぎバンドのオリジナル曲なんですけどこの曲がね聞こえるあたり「まあ、さよなら」の前に、えー、交わす言葉の意味教えてよっていう歌詞が出てくるのでこういういのねエンディングトークに話しながらまあそろそろお別れの時間っていう感じで、えー、やってきました次回はね8月16日の水曜日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 お相手はおはぎマンドリシと萌一でした。ではまた。<音楽>